7月の壁面は七夕様の笹飾りですまず天の川と織姫星彦星を描いた背景を用意しておきますその上に竹の茎を貼りますスポンジシートを使うと厚みがあり立体感が出ます竹の太さに合わせ 何本か細長く切ったら最後は先が細くなるように切りますそれを竹の節の長さに切り分けていきますこの時切った順に並べておくと貼る時に便利です背景の上に竹の枝の形を色鉛筆などで描きその線の上にモンドを薄くつけます 節と節の間を少しずつ開けながら、順番にスポンジシートを貼っていきます。もし途中で足りなくなったら、作り出してください。左右に伸びる枝は、少し細めに切ったスポンジシートを同じように貼って作ります。 残ったシートでもっと細い枝も付け足しましょう周りに貼る笹は画用紙を重ねて切り3枚一組にして作りましょう刃の先が下に向くようにして全体のバランスを見ながら貼っていきますここに色紙で作った笹飾りをつけていきます つつなななぎ、ぎ、三角つなぎ四角四ななどが定番です。貝飾りを作るときはシュレッダーバサミを使うと早くきれいにできますちょっと豪華にするには吹き流し付きのくす玉を飾りましょう4枚重ねのお花紙ポンポンを 2つ作っておきます吹き流しの輪にワイヤーを使うと形がきれいにできます糸で吹き流しとポンポンを組み合わせて出来上がりです願い事などを書いた短冊と一緒に飾りましょう笹飾りをメインにしたので2番の歌詞を五色の短冊に書いて貼りました 天の川をメインにする場合は1番の金銀砂子の歌詞がぴったりです。飾る場所に合わせてレイアウトや添える言葉を工夫してお楽しみください。